不不不不。 麺さんに来ています。<笑>今から畑から掘り起こすそうです。あのー、予定の太さまで行ってないんだけど、はい、ちょっとね植えた子の場所があんまり良くなくて枯れてっちゃうんですよ。低くてね新芽水に弱いから大雨降ると水が。 溜まっっちちゃゃて枯れちゃうので今年掘って移植するか、うん、そのまんま製品にしていっちゃおうかなと思ってるやつなので、うん、今日はちょっと試し掘りじゃないけど材料に今日はいくつか何種類かをいろいろ掘りながら、はい、なかなかこういう生産者じゃないとやらない仕事なので、うん、多分お客さんはあまり目にもしないしやりもしないと思うんだけどもまあいくつかそういうのをもの珍しさで見ていただいて。はいで 中にポイントポイントで盆栽を作って上で使えるところもあると思うので、うんまあ、それを見ていただこうかなと思います、はい、お願いします<笑>これねスコップみたいだけど鉛筆って言って塩そう、鋼でできた鉛筆、はいはい、刃になっててもうこういう根っこをこれで切っちゃう切りながら。 のスコップが例えばペーパーナイフだとするとこれは包丁みたいです。本来もっと太らせたいんだけども、まあ今日これを後で切り込んで畑から掘ってまあとりあえず鉢に上げるまでを後で見てもらいます。<笑>すごい。まあそうですね。で、あとねこれがね3年前にちょっと木がおかしくなって畑に入れて。はい また作り替えをしたやばいです。はい。ちょっと今日は大きいこういうのこれもやってみたいと思うので、とりあえずこれもほ取るんですか。これも取っちゃって、今ちょっと邪魔な枝だけ。はい。<笑> ちょうど元の傷んだところが枯れて新しく脇枝だった枝を芯に立て替えてできたんで、うん、この辺が削ったり逆に腐って取っちゃってうろになると面白い木になるか な, なる梅は木が硬いので根っこも硬いから掘るのがちょっと大変なんだけど。 迫<笑>力<笑>が。 こうね、切れちゃってるってことですよ、ね、切切 っ, ちゃってるうちに、ね、切ったようだけど、はいはい、結局鉢に入れる時はこの辺でまた切り直すん で, そうですよ、ね、もうこの辺は乱暴にやっててもなるほどまたどうせきちんと切り直すんでねでこれを土に入ってる状態で、はい、結構荒っぽそうにやってたけど浮いた状態で荒っぽくやると根が折れちゃうんだけど、うんうん、もう土で固められたところをやってるんで、はい、荒っぽそうだけど 意外とそんなにいたんです、えー。ちょっと畑一周して、面白そうなのを探しております。はい<笑>すいすね、<笑>これ前に来てもらった時取った、はい。冬切り込みますって言った指示がしら切り込むと、こういうふに。なるほど。 これを二三年繰り返して、ちょっと太らして、これを毎年、ただただ繰り返し<笑>ちょっと今、大きい大型盆栽の梅を掘ったんで、はい、このミニの盆栽になるような、うん 細めの素材です。うん、こんなふうになってんのを切り。普段こういう掘り方しないから、なんか山菜採りみたい。<笑>普段は一種類を一枚のね決まった種類を一辺にバーって掘って、はい、あのそれを端っこから片付けていくるんだけど。そうですよね。 前のももこのちょっと赤く見えるやつこれも今年ちょっと全部掘るんですけど普段だったら2回ぐらいに分けて全部掘って切り込んで池け込んででまた半分掘ってみたいにやるんですけどまあ掘る時はこれ全部掘るのに1時間か2時間ぐらいです。普通にねこれ見てもしょうがないか普通にこう。 よし3分ぐらいでいいか。 あ、これも後で、まあ、これが、まあ、ちょっと小さいやつなんだけどこれの兄貴も前に掘って仕事したのが向こうにあるのであとで見れれば、はい、<笑><笑>あの辺のバサーッと荒れてる梅なんだけどもメラとかあるんだけどああいうのも結構ね切ると面白いかもしれないですけど時間があったんですよ。いい<笑> 1つぐらい、はい、はリンゴ長寿紅っていう普通のリンゴより1月2月遅く売れる、ねはい、長く実がついてるんで結構冬の展示会なんかにも使えるんでなるほど普通のヒメリンゴは11月頃になって売れて落ちちゃうんだけど、はい、これはちょっと長くついてるんで。 最近作ってる人が多いですかね。なるほど。お身の大きさはね、姫国宝ぐらいなんです、ねはは。面白い形。 とりあえずこれを仕事場で切り込んで、はいまあ、時間があったらもう、ね、大量のね大量同じように掘って、はい、ここにあるのはもう一度畑に植え直す木なんだけども、うん、これは出生状っていってもうちょっとちょっと太い大きい木を作るための原木で一回畑に入れて作ってもう一度 これを畑に入れ直してここまで切り込ん で, でもう一度畑入れ直して次掘る時にはこの倍ぐらいの太さになるまであと3年ぐらいちょっと入れる予定 の, あの今みたいに掘って切り込んでとりあえず春になるまでここに加速しといてで春に畑に畑植え出 す, すなんか段階送く理由はあるんですか、あのー、今畑に植えちゃうと まあ畑の準備もできてないのもあるんだけど乾いたり寒さで霜でこう持ち上げられたりしているんで今ここでちょっと深植えして生け手を乾かないようにしといて春根が動き出す直前に畑に植え出すと植えた後に倒れたりとかそういう余計な管理がいらないんですよね。まあ木にも深植えできるんでこのまんま深い状態で植えとくと下の芽とかが駄目になっちゃうんで。 春植える時にはもうちょっと浅く植えるんでね<笑>まあそのためにちょっと凍らないとか保温とか保水とかのためにこういう風に生けといて<笑>で、まあ、その辺は鉢にあげるのに釣り込んだやつなんだけど、はい、これはね今ちっちゃいんで流行ってる舞姫とか織姫とかあるじゃないですか、はい、あれを畑でちょっと太らした原木これ鉢にこう入ってここから枝を作る。これは は八にあげるまでの間、ちょっとここで過食して。これは三月中下旬頃に八にあげます。なるほど。まあ、こういうタイプのあれの畑で作るといろんなのができるんで。ちょっと大きめに作ったやつなんかは。こういうかな。なかなかね、このサイズの舞姫とか織姫作ってる人あんまりいないかな。あっちはあるけどね。なるほど。 こますから<笑>取れ高的にもうこれで1本でいいかなっていう<笑>後編に続くみたいな感じかな。 Yeah. <laughs>